こんにちはシーナロケツの相川誠です、えー、僕は久留米の通り町生まれ諏訪の町で育って串原町にも住んで波乱高賀町にも住ん で, 梅 光, 住んで梅光町にも住みました、えー、久留米で僕はロックに出会って石橋文化センターのプールサイドの サマービート66という1966年に初めてビートルズがやってきたそのすぐあとにもうのぼせてロックにのぼせてプールサイドでデビューしたのがもう最高の始まりです久留米で俺が大好きなのはその石橋文化センターそして甲羅さんそれとったちっこが。 もうこれがあれば僕はもう子供の頃はあの自転車やったりオートバイやったりでもうあちこちバイリンジも行ったし篠、えー、山城も最高だし一個だけ家っちゅったら言い切らんねでもやっぱりちっこあと甲羅さんかな久留米の。 素晴らしい原点はそして久留米の人たちのあの優しいなんちゅうか素晴らしいあの仲間もうやっぱちっこ部屋で育つとみんな優しいのかなえー、な 何, 何がいいな何か分からんようになったけど。 そういう感じです。久留米は最高です。暖 か, かいし、うん。ぜひ皆さんも久留米にお越しください。ほとめきという言葉があって、ホスピタリティです。あうん、よそから来た人も温かく迎える街、そして文化を大切にする街、そして芸術家が、 青木茂やら近所の坂本半次郎やらをはじめ素晴らしい中村八大さんもおる素晴らしい芸術家が生まれた町でもあるそういうのが久留米です僕の久留米です。